で背中触ってみるとほらめちゃめちゃ柔らかくなってるのがわかります。なんか、うん、違, う違うよね。骨とかもね、うん。ということは足の疲れから背中に上がってきてたよということなんですね。であとね残った時間ちょっと軽く背中触っていきますよ。よ それが、あの肩甲骨のところにくる、えーえー、疲れですね。めちゃめちゃ硬い、うん。最近仕事忙しかったんじゃないですか？うん、<笑><笑>ここガチガチ。 ですで今回もねまた音声を使っていこうかなと思っていますで、ここっていうのはね、ね実は ね, やっぱね背中ね、ね肩甲骨の裏から胃の辺りというのは、ね、とても、ね、や凝り、ね、コリが、ね、きつくなりやすい場所なんですねで、ここの場所っていうのはしっかりね緩めていかないといけないんです、で特にねこの今押さえている左側の場所、ね、左側の場所っていうのはね対人関係のストレスです。基本的にね 皆さんね仕事をされている人であれば、えー、思いついたその人その人あいつだよあいつあいつあの人あの人が原因だったりします。でそのね 言葉を受けることによってこの場所が硬くなってしまってこのね、背中の胃の裏辺りちょうどで今、胃の裏辺りしっかり押さえてますよね、ここがね、硬くなっちゃうとすごくね、なんていうのかな、全身的に来ます、ここから肩に上がっていって肩こりに上がっていく場合もあればここから下に下がっていって腰痛になったりする場所もあったりするんですね。なのののでね、ね体の疲れれがしんどいと思われてる方は、ね、この辺りを ゴルフボールでゴリゴリしたりテニスボールでゴリゴリしてあげたりとか、まあ、ストレッチポールでゴリゴリしてあげたりとかねいろんなやり方をね一度やってみてください各いう私も実はねここをねストレッチポールでね前にしたように押さ、えー、えていきます ある一定の場所にね。体重をかけるとね。バキって音が鳴るのでそれでね。痛みとかね。背中の疲れが解消したり、とかもしたりするんですよね。なので、ね、ここのね背中の腸の部分、ここっていうのはね。さちょ少し複雑な話をするんですが、解剖学的にもね構造学的っていうのかな？丸と三角が合わさっている場所みたいな場所になっているので、全然タイプが別の人の。 場所 な, んです、ね、骨がなのでねやっぱり負担がかかりやすい場所になってるんですちょうど犬裏たりっていうのはね肩甲骨っていうのもやはりね腕を支えて腕のものを持ち上げたり持ち下げたりとかいろんな動きをするのでねどうしても人間の構造学的にね疲れが溜まりやすい場所なんですよう、ね、どうしても、ね、あとねといつもね皆さんこの動画を見ていただいて、ね、いたがっいているので、ね、楽しみにしていただいているお尻の部分ね お尻のの部分と、この肩甲骨の部分っていうのはね、ね、本当に、ね、複雑なんです筋肉がで、絡み合ってるくせしてものすごく使わなきゃいけない場所なのでどうしてもね、この場所っていうのは、ね、これやすいんですよねで、今押さえている部分この肩甲骨のね、骨の上の部分なんですけどね、ここはね、まあまあね、手のしびれなんかにも効いたりしますちょっと筋肉の名前忘れちゃいましたけどね、押さえている場所あそこなんです触っていきますね。よいしょこっちも ガガチガチ、ね、右側の説明をしていこうたの、ねまあこれはね、<笑>うちのネモンゼ生態の、ね、視聴者の方、皆さんあなたたちだったら、ね、よく分かっていると思うんですけれども右側というのは気温の寒暖差や気圧の変化、湿度の変化あと数字に追われている時間に追われているなどなどあとお酒の飲み過ぎなんかも右側に出てきたりします。 モンゼ絶生態ミつノブはお酒の飲み過ぎでよく右の背中の胃の裏あたりが痛まってますけれどもねでなのでこの右側が痛くなるっていうのは時間に追われてる数字に追われてる気圧気温お酒なんかが出てくるとやっぱり右側の背中とかにね出てきたりすることが多いですなので右側がきついっていう人まあ大体。 ね、日本人右利きが多いんですけれどもその辺が、ね、気になられる人っていうのはいろんな今言ったことを、ね、少し考え直してみてもいいかもしれませんね特にやっぱりここの、ね、肩甲骨のあたりっていうのは、えー、何パソコン作業をされてる人たちっていうのは、ね、絶対ね硬くなりやすい場所ですなのでね、まあ、あとね運転する人も、ね、この右側の、ね、腕が、ね、やっぱり出てきやすいんですねどうしても片手しか使えない、えー、職業、えーきえー、何教師とか 美容師とか運転手とかの人たちはねもう少しね左手を使えるようにしてあげてみてくださいよろしくお願いいたしますよで、まあ、片手しか使えない仕事の人たちっていうのは、まあ、まあたくさんおられるので、まあ、その辺は工夫なんですけれどもね それをね、ちょっとやられてみてくださいで私もねこうやってね今私のモンズ生態やってるのを見てもらっててわかると思うんですけども雅人先生の動画と見比べていただければ私片手で押さえてるんでしょ片手で押さえれるようになったんですやっとで雅人先生は両手でしかまだね強く押さえられないんですただね首とか肩とかは雅人先生も両手で片手で押さえれるようになっているんです 修行さえしていけばある程度ね使いこなしていけばその片手でもえ使うことができるようになるでこの両手を使うことによってどういうふうなねことが起こってくるかといったら、えー、右手を使ってて右手を 50% 使って左手も 50% 使うようにすると自分に対してやってる側 仕事をしててていいるるの負担が、ね、ととも減るっていうこと骨のずれとか、はい、骨盤のずれから、えーはい、股関節がしんどくなるというよりかは、はい、全身の筋肉がガチガチになってるからだよ。<笑>でたまたま月々にそこが痛くなるみたいな感じだと思います。はい、骨盤ずれてなかったことはないんだけどね、うん、それより筋肉の方がやっぱガチガチです。はい 行為が起こってくるんですね。どうしても右手側でしかできないってなってしまうと右手側がつらえ負担がかかりすぎてしまうと反対の手で見てる限りは定期的に点検された方が体楽になるよとは思うけど、はい、それはのような考え方はまあ 個, 人個人なので、はい、もう受けてみて楽になってたらちょっと考えてみてください。はい、ただ、こんなね、受けてどう、えー YouTube を見て受けて痛さが分かるともう一回動画を見ると「あの気持ち分かるわ」ってみんな言われます<笑>あれは本当に痛いんだよみたいな本当に痛いできなくなってしまう仕事ができない体になってしまうっていうことが起こるので私は常日頃左右で左を6割抑える左手で6割抑えるように意識しながら 右手も使うようよにします。大体これでね左手利き手じゃない方の手をで使うようにするだけで大体ねこれでピプチンピプチンな向けですよ。